こんばんは、猫、ね、井ゆうなです。今日は OBS のバージョン 23.0.1 について紹介したいと思います。OBS とは無料で使えるキャプチャーソフトウェアで、本ビデオも OBS を使って撮影しています。さて、ビデオ撮影をするとエンコードというかの重い処理をしなければいけないのですが、今はグラフィックカード にに処理を任せるることができるようになっています。今回のバージョンアップでは NVIDIA のビデオカードを使っている時にハードウェアエンコーダーのパフォーマンス改善が入ったということになっていますこんな風に NVIDIA のブログに大々的に紹介されています私たちユーザーは何をすればいいかというとこの新しいバージョンにバージョンアップするだけで 簡単に使えます。特に細かい設定とかはありません。OBS のサイトに行って、新しいバージョンをダウンロードしてきて、インストールを進めていくだけで OK です。まあ、このまま上書きしちゃえば OK っていう感じですね。今、私はこれ撮影中なので、既に起動していいから無理だよって言われちゃうんですけど、 そのまま上書きすれば、OK、です。ればで基本的には先ほど言った通り設定を変更する必要はないんですが気になる方は設定開いて出力設定がまあ基本という表示が絞られた状態ならエンコーダーが NV エンクとなっていればハードウェアエンコーダーで改善されたものが自動で裏で使われます 細かく詳細を設定されている方はエンコーダーで NVIDIANVENCH264 ニューという方を選択するとこのパフォーマンス改善されたものが使えますただこの New というのは Windows7 は対応してないなどがありまして対応してない場合はこの New が表示されませんこの場合はこの古い何も印がついてない方のみが出てくるはずです パフォーマンス改善というところですが、CPU の使用率が下がるのかと言われると、下がることには下がるんですが、このグラフを見ていただくと分かる通り、ではですね、このグラフは FPS の表示になっていて、CPU 使用率はこっちの表示なんですよね。もともと昔のハードウェアエンコーダーを使っている場合は CPU 使用率 2.3% でした。 今回、バージョンアップすると 1.5% に変化するということになっているようです。ま、変化がたった 0.8% しかないので、このバージョンアップによって CPU 負荷率がすごい下がるかというと、もともと負荷が少ないので、そんなに下がらないという結果になっています。一方で、ゲームをやっている時の FPS の安定性が 66%。 改善されていいるということになっています。この表は、えー、と下の方をすら見ると、Call of Duty Black Ops 4というゲームを走らせた時の実験になっているようです。技術的な背景に興味がある方にちょっと解説してみます。OBS にはブログがありまして、 OBS 開発者ブログというのがあります。その中で、えっと、今回、どういう対応したかっていうのがちょこちょこっと書いてあります。ですね、NVENC Implement。でえっとこの中で Windows7 は、えっと、対応してないよとかが書いてあります。対応してない場合は、今までのバージョンが裏でこっそり使われるので、 ユーザーは特に気にする必要はありません。まあ、どういう恩恵があるのっていうところでは、まあ、今まで4つあった距離が、まあ、2つになってシンプルになったので、えー、割り込みが発生しにくくなって、FPS が安定するという仕掛けのようです。まあ、実際にはそんな単純じゃなくて、かなり複雑な話があるんですけど、気になる方は、 こうやって中のソースコードの変更もねわって書いてあるので読むとよく理解できると思います。はい。完全に話がそれちゃいましたが新しい OBS では NVIDIA のビデオカードと組み合わせて利用すると安定性が増してより快適に撮影できるようになっていますのでこれを機会にぜひバージョンアップしてみてください。 設定とかもそのまま引き継がれましたので、本当に簡単にできますよ。ちょっと長くなってしまいましたが、今日は以上です。ご清聴ありがとうございました。またどうぞよろしくお願いします。